感がいいと言っても過言ではないんですけれども、今僕がどのような環境でこのポッドキャストを配信しているかと言いますとですね、実は僕、快活クラブにいます。よっはい。今ね、快活クラブの個室に入って、こうやってポッドキャストと、えー、ボイシーの配信をしております。で、これなんでこうなったかっていうと、もうね、キャンピングカーの中が暑すぎるんですよね。 で、このね、ポッドキャストをやるときって、基本的にやっぱ、あのノイズとかを入れたくないので、こういった、なんて言うんだろう、扇風機とか、えー、エンジンつけてエアコンとか、そういったことはできないんですよね。で、さっき挑戦しようとしたんですけど、もう暑すぎて暑すぎて、もうダメなんですよ。 もうできる環境ではないと思ったので、まあ夜間にやれば話は違うんですけれども、もうちょっと厳しいなということで、ちょうどね、あの今日は作業デーで、開発クラブで僕たちはえ仕事をすることが多いです。というのは Wi-Fi とか電源とかの環境が整っているので、開発クラブで作業をしつつ、でみんなは今あのテーブルでやってるんですけれども、僕だけ少しだけ、この配信時間だけ個室を借りて、こんな感じで、 えー、配信しているので、少しね、声が、何て言うんだろう、反響しているのと、あと今 PC であの、エンコーディング、えー、しているので、ちょっとそこの影響で、何て言うんだろう、ウィーンって音がうるさいんですけれども、ご了承ください。はい。それではですね、えー、早速お便り読んでいこうと思います。 動画に合った曲を選ぶ場合、どのような基準で選んでいますかというお便りですね。えー、今回はお便りからテーマをね。 えーまあ、考えさせていたただきました、えー、今回のテーマはですね、あのーまあ、動画制作における音源の選び方というテーマにてお話しようと思います。で、僕の YouTube をね、見ている方はですね、えーまあ、僕の音源の選び方とか、えー、どのような著作権フリーサイトを選んでいるのかについてはもうお分かりだと思うんですけれども、えー、再度、まあ、ポッドキャストはカジュアルにね、えー、お伝えするというのがテーマになってくるので、えー、ちょっと皆さんに共有したいと思います。 で、まあ、基本的にはですね、まあ、映像制作をメインにしたときに、映像制作を起点に考えた時の選び方について、えー、お伝えすると、最近僕は、もう移動中に、スポティファイとか、エピリミックサウンドとか、ミュージックベッドとか、もう、なんでだろう、車で運転してる最中に、えー、もう音源をたくさん聞いていいと思ったやつをピックしちゃうんですよ。えー、これなんでかっていうと、 え、撮影してから音源を選ぶんじゃなくて、えー、そのなんか、あのー、まあ、目の前の制作の時はどうだっていいんですけども、あのー、数年後とか、たまにあるじゃないですか。音楽を聴いた時に、その時期にハマってたことを思い出すみたいな、音楽から連想するパターン。僕はね、あるんですよ。ジャスティン・ビーバーの What Do You Mean とかは、僕、オーストラリアで兄貴、留学してる兄貴に会いに行った時にめちゃくちゃ聴いていたりとか、 あとは、ね、マーティン・ギャリックスの、えー、動画とか、音楽とかは、そういう GoPro を主観にしてた時とか、まあそういうなんか自分の中の思い出があるんですけれども、だからなるべく僕が音楽ピックする時は、えー、思い出から連想することが多いと。なので、例えば日本一周中、車で運転しながら、この音楽を聴いて、ね、盛り上がったとか。 いいなぁと思った時に、えー、それをしっかりピックして、えー、音源、あ映像制作に使ったりします。ちなみに、一個前に配信させていただいた、えー、東北で三つぐ、えー、三つぐじゃねえや。三つぐっていうどういう意味だっけななんかお金系だったっけな確か。すいません。えー、なんだっけなつむぐか。<笑>すいません。アホバレました。 はい。東北で紡ぐ物語というテーマにてね、えー、配信させていただいたんですけれども、えー、僕がその錆びた時に頭振ってるじゃないですか。あの、翔くん、高校生クリエイターの翔くんと頭こうやって振ってたと思うんですけれども、そこの音楽をそのまま映像の冒頭に持ってきてるという、まあすごいなんか、あのー、思い出ありきの なんてだろう、編集になっていまして、まあそういった感じでピックさせていただきます。だから、えー、音源は常日頃からピックしておくというのが一番なんかいい方法なのかなというふうに思っております。それは、まあ日常的にいい音楽に触れることができるっていう側面もあれば、えー、その、なんて、自ら体験してるその時期に、 えー、思い出に残った音源を使用することができるという、まあ、二つのね、メリットがあるかなというふうに思っております。最近僕はそういったふうに音源を、まあ、常に聞いていまして、いいと思ったら、あの、保存したりとか。で、実際に編集するときに、まあ、その音楽いくつかパターンを決めて構成作るんですけれども、で、まあ、最近はそういう、 感じなんですけれども、そうじゃないパターンはですね、えー、やっぱりそのエピデミックサウンドとかで、まあ、最近はエピデミックサウンドが多いですね。なんかエピデミックサウンドってやっぱ質がいいし、あのー、サウンドエフェクトとか、そういった効果音とかも充実しているので、ま、あそのサービスをね、利用することが多いんですけれども、えー、僕がよく使うのは、例えば海外のクリエイターさんとか、 そういう動画を見ていい音源だなと思ったら、まずそれを控えるんですね。基本的に概要欄にそのアーティストとか書いていますので、控えて、それをエピデミックソナーに入力すると。で、それと同じ音源を使ったら、やっぱりプロとして、 え、やっぱりね、あの、プロとしてちょっとそこはどうなのかなっていうところがあるので、その音楽に類似したものを、えー、検索することができるんですね、エピデミックサウンドって。だからそこで検索をかけて似たような音源をピックして、えー、実際に使ったりとか、っていうことが多いので、まあ、あのー、最初から音源を、まあ、いいものを決めて当てはめるパターンだったりとか、実際に映像を撮ってから、 今回はこういうテンションが合うよねっていう形で、えー、著作権フリーサイトから引っ張ってくることも多々あります。なので、まあ一概にはね、僕はこうしていますっていうことはできないんですけれども、えー、その時の気分によって変わるという感じですかね。なんか、うん、動画のことばかり考えているとなんか動画制作なんかつまんねえなと思う時ももちろんありまして、だからなんか気軽に、 作りたい動画を作るというコンセプトの方が、なんか合理的なのかなって最近思ってきちゃいました。まあ日本一周2ヶ月間ね、いあのずっと撮影してるわけなんですけれども、やっぱりここまでコミットして動画に触れ合うと、なんかその動画に飽きてくるんですよ。 え、それは全然ポジティブ、ネガティブなことじゃなくてですね。あのー、なんでだろう。自分の本質的な動画への向き合い方を教えてくれる機会だなと思っていて。やっぱり以前も話してるんですけれども、まあトランスランでもね、結構話してますね。だいぶ早い段階から。あのー、やっぱり動画を、えー、撮影するときに、なんだろう。その気持ちが先行すると一気につまんなくなるんですね。むしろその体験、自分の、えー、大切な思い出を 動画で残そうという体験が先行してある場合は圧倒的に楽しいと。まあそういった、まあなんかね、あのー、体験を、体験というか気づきをね、この日本一周中でも、えー、まああったし、まあこの動画を始めて数年間、なんか振り返ってみるとそういった経験が多かったなというふうに今感じています。 なので、あの、ぜひね、このポッドキャストを聞いてる方って、うん、まあトランスタのメンバーもそうですけれども、あの、動画を始めたい人たちがやっぱり多いじゃないですか。なので、今のね、あの、数年やった、まあ経験者が言うアドバイスということで、えー、心に留めてほしいんですけれども、動画制作は、えー、動画を撮るということが先行するのはね、あまり良くないです。あのー、自分がその体験をすると、大切な思い出を、 動画に残すというコンセプトで、えー、ぜひ引き続き、あの、たくさん撮影して、たくさん編集して動画をアップロードしていただけたらというふうに思っております。で、まあトランスタロンではね、あの、毎日数千字の記事を書いたりとか、まあこのなんか、あの、体験とかね、音源の、えー、ピックの仕方とか、実際に僕が、なんていうんだ、スポティファイで常に聞いているその、えー、プレイリスト<笑>だったりとか、 著作権フリーの音源とか、音源に関しても、えー、情報結構僕も落としていますので、あのー、現在初月無料期間なので、ぜひ、あの、興味ある方は遊びに来ていただけたらというふうに思っております。で、このポッドキャストラね、結構、あの、なんか、ね、カジュアルでありきたりなね、配信ばかりしているんですけれども、あの、トランスサロンでは、 あの、共に物語を作っていくというコンセプトで、まだ誰もが挑戦したことのないようなプロジェクトを手掛けていますので、えぇ、ー、月無料です。ぜひ、あの、一度遊びに来ていただけたらというふうに思っております。はい。あの、開活クラブでの配信で、まあ結構、あの、聞こえ方がどうかなっていう、まあ、ちょっとね、あの、懸念点はあるんですけれども、まああの、引き続き毎日朝7時に、 配信していこうと思いますので、えー、ぜひ、えー、今後ともよろしくお願いいたします、えー。今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、今日も頑張ってください。それでは皆さん、また明日